お釣に初めて参加させていただきます皆様にいい演舞が届けられるよう精一杯踊らさせていただきますお手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しくしますは輝う琥珀は暗黒を去り いざらん我がかけるとき白と 新型コロナウイルス感染症の拡大により多くのお祭りやイベントが中止もしくは延期となってしまいましたさらに大学など の, もの感染対策により参加予定だったお祭りも参加が可能でず。